今日は、かむ動物病院の看護師さんに聞くよ。愛媛犬猫の会の会長さんが署名を熊高原町長さんに提出。桜耳猫のクッキーを発売したお店、坂の上の猫をご紹介。猫ワン寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。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 カムラ動物病院にやってきました。今日はいろいろ教えてください。はい、よろしくお願いします。ます<笑>あの、もう春先から子猫を見つけてどうしようっていう相談が結構来たりするんですけれども、うん、あの、まず子猫を見つけたり、保護したら。まずどうしたらいいんでしょうか。 はいうんえーとまあ、まずはやっぱりあの体が冷えていないかだとか濡れていないか確認していただいてであの濡れてたりした場合はあのお家にあるあのドライヤー ととかで温めていただくことがまあ一ついいかなと思いますあで他にもあの回ロでちょっと温かくしてあげたりだとかであとはあのお家にあるあの空いてるペットボトルとかをあのお湯を入れていただくとあのまあ湯たんぽ代わりにもなるのでそちらを活用してもらってあ、まあ、とにかくあの低体温が一番子猫ちゃん危ないので冷やさないようにしていただくことが大事かと思います。で平均的にあの おや母猫さんは38度台なので、はいまあ、30度台下回らないように部屋の温度を部屋の温度をですね箱の中と か, とか、まあ、もう暖かく暖かく塗っ<笑><かく><笑>、はい、てもらっ て, てとにかく保温ですね一番大事、はい、分かりました、はい、でとにかくこ う, うそれで保護して保温したらやっぱ動物病院さんにいち早く来た方がいいですか そうですね、うん、一番最初に、まあ、来てもらってで、まあ、当院では一応あのうんちの検査とか、うん、あとは、まあ、耳の中とか皮膚とかを見させてもらって、まあ、問題がないかどうかチェックさせてもらってますで、えー、とその後との、まあ、飼い方とかあとは、まあ、予防注射の予定などを一緒にあの相談しながら決めたりとかしてます、うん、で、まあ、飼えないっていう状況にある飼い主さんに対しては一緒に里親募集を協力も しております子、はい、猫ちゃんには何を与えればいいんですかね、うん はい、で、えっと、歯が生えていない子猫ちゃんの場合はあのミルクを与えてもらうようになりますでミルクはもう必ず猫ちゃん用のミルクを使っていただいてで猫、まあ、ちゃんあの肉食なのであの高タンパクの栄養が必要になりますなのであの人用の牛乳は、まあ、あの栄養がやっぱり不足してて足りないのとあの乳糖も入っているので、まあまり上げないように。 いただいてであのまあ人肌に温った食べた<笑>、まあ、人間の赤ちゃんと同じような感じであの、まあ、あの哺乳瓶の口とかもサイズが違うのでその子に合ったものを選んでいただいてそんな専門的な哺乳瓶ってどうしたらいいんですかペッットショップさんにも売ってるとは 思うんですけど、うんまあ、あとはネッ ト, トとかでも結構サイズは売ってると思うのでミルクは何時間おきにやればいいんですか最初は3時間おきぐらいにあげてもらって、うん、でするとあのだんだんあの飲む量も、うん、いっぺんに飲む量が増えてくるので、まあ、そうしたら間隔を、まあえっと、まあ4時間とか、まあ、ちょっとずつ間隔をけてもらったらと思うんですけど。 歯が生えてきたら次はあの離乳食に切り替えていくなるんですけどますぐにはかいものを食べれないのであのドライフード子猫ちゃん用のドライフードをまミルクとかで最初はもうふやかして食べさせてもらってでうまく食べれないようだったらまその食べれてない分はミルクでまだ補うようにします。あとはあのー まあ、徐々に硬さも、まあ硬くしていって、まあ、2か月頃には、まあ、カリカリのドライフードを食べれるように目指して、うんうん、あと食べたら出すっていう点でも気をつけることあるんですかそうですねあのー、母猫が本来は、まあ、舐めたりして刺激をして子猫ちゃんを排泄するんですけど肛門とかをそうですね、はい、なんですけどやっぱりそれが一人だとできないので、まあ、人間の手であのまあ ティッシュとかガーゼとかで刺激してもらってツンツンツンツンっ て, ツンツンしてないんそうですねトントントンってしてもらったらちょろちょろっと出てくるので、<笑>はいでえっとだんだんまあ年齢が三週間ぐらいになるとまあちょっとの刺激でおじゃーっと出るようになるので、まあその頃から一応トイレを教えてあげるような感じになります。うん、で、あのうんちに関しては結構三日ぐらい出ないこととかも、えー。 あるんですけど、はい、まあそうするとやっぱり苦しくてあのミルクの飲み具合とか悪くなってくるので、そういった時は病院に連れてきてもらって、まあ観聴をしてでまあ出やすいようにはいしていきます。はい、出にくかったら病院に来てください。観聴します。<笑>トイレはどうしたらいいんでしょうか。トイレはまずはあのまあ小猫ちゃんが入れる高さのまあどんなのそうですね。 段ボールとかで作ってもらってもいいですし、はいまあ、そういった容器を用意してもらって、まあ、砂を、まあ、その砂も、はい、やっぱりあの小さめの砂を子猫ちゃんのうちは、はい、選んであげた方がいいですであとはあの食べちゃうこともあるので間違って、まあ、そうですね、はいまあ、固まらない砂を選んでもらった方がいいかと思います。は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 まあ、おうちでできる健康管理の一つとして体重をしっかり毎日測ってあげること毎日、はい、だい大体同じ時間にそうですねだいたい測るタイミングは、まあ、ミルクをあげる前とか、まあげたあとって、まあ、何グラム増えてるかどうかっていうのを飲んで飲んでいくら増えたみたいな感じあそうですね、うん、でそれによって、まあ、飲んでないとかもやっぱり分かるのであの、まあ、3週間ぐらいはもう毎日しっかり体重は。 買っってもらった方がいいねあさあ子猫ちゃんの命はとりあえずつないだ、はいうん、これからどうしよううちではちょっと買えないんだけどという場合もあるかもしれません、うん、どうしたらいいですか、うんまあ、まずは最初からこう買えないということを諦めずに、まあ、買うかどうかということをまあお家とかでちょっと考えていただいて、うん、あとはまあ里親を探すかどうか。うん、でこの ま, あまずは2択 大きく分けてて考ええもらますで、えーとまあ、里親を探す場合の方法としては、まああのーまあ、まずはポスターとかチラシで、うんえーとまあ、近所のスーパーさんに協力いただいたりだとか、まあ、当院でもあのポスター作っていただいたり写真をお持ちいただいたらポスターも作って掲示させていただきますしあとはあのー、まあ あの最近あの SNS だとかも、うん、あのやっぱり有力だと思うのであの、まあ、お子さんが SNS していたりだとか、まあ、ブログだとかされてる方はそちらであの拡散していただいたりとかで、まあま、周りの方に協力をいただいて何か里親を探して。 まあ譲渡会とかもあるので愛護団体さんもね開催されてますもんね。うん、そうですね。はい。努力してみると。うん、そうですね。はい、まあ小さな鳥と命なのでまあ諦めずはい。ちょうど二ヶ月ぐらいになるんですけど、まあダンボールの中にまたおると。 で3匹ちっちゃいね、えー、もうまだ目も開いてないような猫ちゃんがそうですね、うん、もうでにゃーにゃー泣いてるのを、まあ、スタッフが見つけましてでまあやっぱり私たちからすると、まあ寂しさと、まあ、人間の、まあ、身勝手さっていうのも、うんまあ、実感するようになってで、まあ、でもまあそのまま放っとくわけにはいかないので。 まあ、スタッフが交代でまあミルクをあげてお家に連れて帰ってお世話してでまあすくすくあの3匹とも成長してくれたんですけどまあそこからまあさっき言ったあの里親さんを探すっていうところでまあみんなで協力してあの探した結果まあ3匹ともまあ飼い主さんが決まってこれ運が良かったですね。 でね、引き取ってくれた飼い主さんとかもすごく嬉しそうにあの連れて帰ってくれたので、まあ、お世話した甲いがあったなと、まあ、その瞬間っていうのはやっぱり嬉しさと、まあ、ちょっと寂しさと<笑>あの育ってくれたっていうような感じでいつも見送ってるんですけどうん、まあ、一人一人が、ね、できることを諦めずにあのやっぱり何かあったらまずは。 病院に相談してしてほいなっていいうのが思いますね、うん、病院ってそういうこと相談していいんですねもちろんもう何でも動物のことは、はい、私たちも一緒になってやっぱり考えることができるのであの何人もあの気兼ねなく相談してくれたんで心すい<笑>、はい、大丈夫です。ですねはい<笑> うん、動物病院さんもフェイスブックとかされてますもんねそうですね、うん、はい是非見てください一<笑><笑>匹でもまあ不幸な猫ちゃんが増えないようにできることなんですけどまあ今猫ちゃん飼ってる飼い主様、まあ、ちょっとでも、まあ、お外に出る可能性があるようでしたらやっぱり避妊と虚勢の手術をおすすめしてます、まあ、これは小さなやっぱ命が 増えないっていう予防にはなるんですけどあのまあ、おうちでできることの一つになりますので、まあ、あとはやっぱりボランティアの皆様があの外の猫ちゃんの手術に連れてきてくださることもありますで全国でもそういった取り組みは増えてるんですけれどもやっぱりまだ殺処分の猫ちゃんっていうのはたくさんいますのであのまあ、それに少しでも協力できるように 減らせるように、まあ動物病院でできることを、まあ私たちも考えながら、これからも取り組んでいきたいと思いますので。まあ何かあったら、いつでも相談してくださ い,、はい。はい、ありがとうございました。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など。心配事は何でもご相談ください。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 認定 NPO 法人愛媛犬猫の会の高岸千張会長が熊高原町の河野町長に犬猫の不妊去勢手術補助事業の要望書と署名を手渡しましたあの愛媛県の殺処分数っていうのは平成28年度全国であのワースト5位だったんです。 とてもあの自慢できない数字ですので、愛媛県全体のあの殺処分数を減らしていきたいと考えています。愛媛県では、あの犬猫の避妊去勢手術えー、助成事業っていうのが、えー、13の市と町でまだあの設置されてないんですよ。で、その中の一つが熊高原町なんです。で、えー、中央区。 のあの市町のの中でなないのも熊高原町なんです。でそれであの、まあ、確かに犬の殺処分数引き取り数はあの熊高原町少ないんですけれども猫の引き取り数がやはり多いんですねで。なのでこの引き取り数を減らさせるためにはもう不妊、虚勢、手術しかないと当科が考えてますので愛媛県内全ての市と町に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 松山市三番町の繁華街、ビルの六階に目指すお店がのっぴんダイニング、坂の上の猫トレードマークの猫ちゃんの看板中に入ると、猫の飾りがいっぱい いや、ゲンダさん、猫ばっかりありがとうございます可愛 い, いでしょ可愛<笑>、ね、もうエレベーター降りたらすぐに猫ちゃんのダラランとしたぬいぐるみそうなんですあれみんな迎え入れてくれるニャンタがいますね、はい、おすすめは何ですかうちの料理ですか、はい、そうですね、うちの料理おすすめはのっぴんパスタですかね <笑>のっぴんラーメンってご存知ですかね、はいすあのはい。ごまの味が美味しいラーメン屋さんですよね、はいはい、松山市の僕はあそこにあの8年ちょっといまして、えーでまあ、すごい美味しいラーメンだって僕も思っているんですけども、も、えー、街中にはないの で,、えー、で、うちでものっぴんラーメン食べれるんですよ。えー、そうなん で, すか、はい、で、そののっぴんラーメンっていうのは、えー、あのラーメン屋時代からずっと思ってたけども、女性が食べるには、ゆっくり食べたら伸びるでしょう。 でおしゃれれに食べられないででねすよパスタの方が多いんですよね皆さんなるほどだからの、うん、ッピンラーメンのあのスープを使って、うん、パスタを作れば、うん、両方一石二鳥でいいんかなって思って<笑>、えー、なのでパスタを考案したんです、えー、たらすごく評判がよくて、まあ、美味しいんですけどちょっと細麺で普通のパスタよりはちょっと細麺で。 食べてもらってますあのこのお店ってコンセプトが猫好きののためのはい、僕が猫が猫好きなんですよ、えー、なので、まあ、猫好きな方が集まってきてそしてその、まあ、いろんな店あるでしょうけども猫好きの方がほっこりできるようなお店またそのなんか癒されるような感じ猫に習った癒しの空間みたいな感じと美味しいお料理と美味しいお酒と。 はい、そういうのお店はなかなかなかったので、自分が作ろうかなっていうことですよね。はい、もう源田さんご自身が猫のために何かしたいという方なんですね。そうなんですね。あの殺処分をゼロにしたいもや、うんはい、でありますし、うん、えっ、ー、とまあ、保護猫活動もしたいし、でもなかなか一人でできないので、そういう思いをお店を通して発信していくことで。 いろんなところでつながれたりこうやってあの取材にも来てもらえたりで す,、ね、するのであの今後どんどん少しずつですけども猫のために役立てるようなことにしたいなっています、ねはい、そういう考えになった何かきっかけがあったんですか殺処分ゼロにしたいいなってい う, ようなあの昔から僕猫飼ってるんですけど大体いいペットショップで売られているものはないんですよあのどこかで捨てられているやつ。 とか生ままれてしまった命で何匹か生まれた中でもやっぱりカラスに食べられる自然のものもあれば車にひかれるだとかそういうかわいそうな命でもみんな生まれるためには生きるために生まれてきたのでそういうのは殺処分とか保健所で何千頭とかいうのは僕は嫌いだなと思ってそこはなんとかしたいなって思ってますね。はい このお店がオープンして今年で1年ということですけれども、はい、皆さんお客さんどうですか反応はやっぱりねあの店の名前が坂の上の猫って猫がつくし雲<笑>かと思ったら猫かいな<笑>そうなんですよ看板に今猫 の, あの絵がついているので、はい、なのであの最初は戸惑いながらも猫好きの方多いですね。ははい、で壁に か, かっている絵を 見られたりうん、あのいろんなメニューとかの中にもこうちょこちょこ猫が入ってるので、うん、それでで喜んでもらえたりしますね、うん、お客さんが持ってきてくれた写真も飾ってくれるんんでですすか猫のそうなんですよお客様が自宅で飼っている猫の大切にしている猫がおられると思うんですけどもお写真を持ってきてもらったらあのお店で名前と年齢と書いて貼ってですね、うん、で持ってきてもらった時にはワンドリンクサービスと。うえそうなん 猫ちゃんのシールが貼られた可愛らしいプリンがまた評判だとか聞いいたんですはいえっと、オープンして始めはなかったんですけども、うん、あの最初はコースのデザートにーと思って少し作ったのが、はい、あのだんだん評判が良くて美味しいから持って帰りたいとか販売はしないんですかっていう声であの作るようになって。はい、で今は 結構持ち帰りのお客様プリンだけ買いに来られるお客様も多くてあのイベントとかでもかなりの評価いいただいて ま, す、はい、また材料がこだわってるんでしょそうですねこだわりっていう部分においてはその特別すごいものが入ってるとかいうのではなくもうシンプルにしてますねだから卵と牛乳あとは生クリーム。 砂糖、はあ、そんなもんぐらいですねじゃ あ, あのいわゆる添加物類とかは入ってないです、はあ、そうなんですね、はい、食べる方は嬉しいですよそうですよね、うん、でその当たり前の材料を使っていかに美味しく作るかっていうところなの腕の見せどころそうなんですよね、うん、クッキーがまたこれ可愛 い, いですね自分が食べたいと思ってクッキーを焼いた、はい、でそこにたまたま猫、ね、の型があったから<笑> 肩を抜い た, 抜いた<笑>それもあの売ればいいのにこれあったら買うよっていうお客さんがおられてで、売るようになったんですけど顔がなかったんですね、最初は普 通,、ね、普通ないですよね、売られてるのはこれ顔があったら可愛いんじゃないかなって思って<笑>顔描くようになったんですよ<笑>そしたらすごく可愛いんですけど、うん、すっごい手間かかる<笑>一個一個手書きなんですか全部手書きなんですよ、えー でも値段上げるの忘れたんでそのままにしてますけど。忘れてた<笑>。<笑>はい、これもまた材料が変なもの使ってない。そうです。これもえっと卵とバターと小麦粉のみで、あと砂糖と。はい。そうなんですね、うん。このクッキーなんですけど、なんか耳の片っぽが割れてませんか、うん。そうですね。気づきました。気づきました。これは。これはね、あのー、今の。 なんか保護猫活動をする中で大事なことですけども産ませないことがそのかわいそうな命を増やさないことなのであの虚勢手術だとか避妊手術をう基金っていうのがあるんですけどねでそれに僕も賛同したので、まあ、ちょっとでもこう役に立てればなっていうことであの耳を、まあ、手術したやつは切るんですけどそれをモチーフに してあります片っぽだけ、えー、ちょっと桜の花びらみたいにカットされてるそうですね桜耳桜耳、はい、今これ5個入ってまして100円ポッキリそうなんだはいでまあ前はやってたんですあで今後はですねおうおうせっかく桜耳のやってるんで、えーはい、プラス まあ、お気持ちで募金してくださいっていうことにしようかなあとは値段はお客さんが決めてください賛同されたら100円はクッキーの値段、うん、あと10円でもいいです20円でもいいですっていうそういうあの僕もそういう活動をしたいので、えー、賛同してくれたら、はい、そこにあのいくらかなければ1円でも構いませんあのお気持ちでね。うん、あのそれが1人 の命を助けたり、はい、あの手術ができたりっていうことで結局はその人間もですねあの野良猫が増えすぎないっていうことにつながるし悪さしないということにつながるし環境的にもね。はいはい、なのであのみんながそういうふうなことでは私は猫が嫌いだからとかではなくて、うん、あの地球の環境でっかいですけど大きい目で見て、はい、そこにつながる一歩だと思うんですけどできることやと思うんで。 是非ともよろしくお願いします。はい、あの、はい、このクッキーだけ、このビルの6階に買いに来ても大丈夫ですか？大丈夫です。あれあればあ結構人気なので、<笑> あ, ですね、あの優りきれるんですよ。で、あのある時とない時と申し訳ないんですけども、結構手間もかかるんで、あ, あの一生懸命作るようにはしますので、ええ、お問い合わせいただければあ。じゃあちょっと今度のイベントでみんなに配りたいんだけど、たくさん注文できるかな？っていう時は電話いただければ大丈夫ですね。 そうですね。そういうこともいろいろ、はい、相談にのります。わかりました、はいはい。はい。かわいいクッキー、たくさん PR 兼ねて、ありがとう広げてってください。はい、頑張ります。はい。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるか、しっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても、息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。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 わ、ね、んはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。